はいこんにちは石炭を運んだ給力の聖地ともいえる石炭資料館にやってまいりました毛岡鉄道の給力よりは大切にされているかと思いきや ちょっとキャブレターあたりがボロボロかなという気がしますねはい九州の機関車にはお約束のモンデーフです、はい、でもどちらかというとやはりをを 走った機関車ということでかなり大切にされているということは分かりますねでもちょっとキャブレターがボロボロですねはいプレートはピカピカになっています はい、こちらはテンダー部ですねなぜか板が張ってあります、はい、テンダーのバッグはライトがしっかり通じますこちらは大丈夫のようですねあとこちらの客車はあれですかね 石炭を積んだ客車でしょうか瀬の1208と何か後で書いたような文字が書いてありますはい後ろです 川崎乗船の兵庫ということですから和田岬線の兵庫駅近くのところでしょうかねあら最終所属が雪足敷管区になっておりますでこちらの貨車は三池の公務で石炭運搬に使用されていたということになっていますね はい、では機関車の反対側です。あら、ちょっと錆が錆がついて穴が開いてるのが残念ですね。 こちらが も, もうキャブレターがもう錆びて残念なことになってますこちらもちょっと穴がしっかり開いちゃってますね残念です あら、こちらもそうですね。はい、道輪部です。まあ、旧力が活躍した西野聖士ということで、走って ね、せめてコンプレッサーを積んで園内で走っていただきたいのが希望ですけどこちらはここまでちょっとボロボロだと厳しいでしょうねはい現場終わります